おはようございます。おはようございます。今日は上野グリーンクラブにお邪魔しております。はい、はい、防災大野ですが、はい、上野グリーンクラブ常設売店の一員であります。ただいま、上野グリーンクラブ常設売店では、大々的に全品 20% オフを欠航中です。欠航中です。はい 中ですはい、先週の金曜日から始まりまして今度の31日日曜日までです、はい、全品です全品鼻下の鉢から上の植物 あ,、うん、あと室内に置いてある鉢、うん、道具土で唯一この赤い丸のついてる商品だけはセール除外品、うん、ダッ脱脂は除外品それ、うん、以外この赤い丸のついてないやつは全ての商品が 20% オフです ほとんどいいてないですよね。そうですね、はさみにちょこっとついてるところがありますけれども、などなのでお買い得なので。そうですね、年に2回ありますけれども、もううん、夏、今年の夏は異常に暑いので、はい、皆さん大変かと思われますが、結構2割引きっていうのは大きいですから、はい、普段ちょっと手の届かないような商品も買い上げになれるか。あと数もね。 今鉢を買っているお客さんすごい多いですねやっぱり あ, あの安い時にいっぱい買って並べといて、はい、植え替えの時に備えるみたいな感じでね鉢もあの高級品から100円ぐらいの鉢まで揃っておりますのでね、うん、じゃあ見ていきましょうはい<笑>そうですほら関連さんをつけたのでみんなで、はい、これは共同作業ですやったやつなんですけ ど, どこれで。 今年の異常気象もだいぶ乗り切れ<笑>あとやっぱサルスベリが今こういう。ほらほらそうそうね これ姫のサルスベリですね。お花はピンクあそこで咲いてる。そうそう、それと同じ仲間ですね。花ちったくてピンクでよく咲きます。なるほど。まだ咲き始めなんで、これあたりだとほんとちっちゃいけど、今、花芽が上がってきてます。あと2週間ではこうなると、ねなるほど。秋ももうそろそろ出てきますよ。ほら咲きあロヤガキいい、ね。後ろもほら、ロイヤ老爺柿。はい 屋柿結構ポツポツ出てきててね、うんうん、リンゴも出てますけれども今やっぱ人気あるのがね相変わらずモミジの人気がありますのでモミジのいろんな種類ものは出ますねこれはデ低症状ですけれどもモドキちょっと違うんですよつまべびの編 集, <笑>編集編集編集、えー これ、舞、舞姫ね、舞姫、舞姫、舞姫、舞姫これ太いんですよ。うん、こう巻いてきたらね。八あげたら、すごいのできるよ。いくら、えー、ぐらい。これね。一万五千円ですね、はい。上がると、八あげるとする、そういう値段になる。全部二割引きですからね。そうそうこの値段の二割引きですから。うん そそうですそうでですす。土はね、これがね、上ががれちゃってる、うん、山紅葉なんで、育てるの嫌になっちゃった人が持ってきたんで、うん、ここのところがすごくいい、古いやつだね、で、上がぐちゃぐちゃ、うんまあ、これを一度土鉢に移して、上をきれいに切って吹かせ直しすると、うん、これは古い木ですから、うん、この値段の2割で2000円でしょ、うんうん、上手な人がやったら、すぐ1万円ぐらいだと思 そうですね、ここ、心拍増えたね、うん、これ、面白いですよ今のうちにこうもっと畳んどく、<笑>そうですねぎゅーって縛っといて、心拍、ほら、秋からじゃないといじくれないから、うん、今はもう畳むだし、こういうのもまた追加された商品です、ね、そうですね、なこ材が来たとき、これなかったこと、こ、うんなに、追加商品です、ね。随時<笑> リアリビキの時きは結構売れるので、随時いいしてますとします、ね、今いてるのって言ったら、これね、キングバ イ, キ ン, グバイキングバイはね、水が乾くから皆さん大変だって言うですけ、うん、水につけといても枯れない種類だと、もしどうしても水が大変だと思ったら、下におさらいっちゃってください。うん、なんだこれ。<笑> これも新しく入りましたね。洋種ですけど黄色の、うん、あのなんつったっけコスモスのちっちゃいやつですね。見た感じね。うそういうのはちっちゃくなって面白いかった。あいすじとかケンマケンマって今頃咲くんだ。ケンマそう。单装も結構あるんですよね。ねうん<笑>あるんですよあ。これこれこれ面白いこれ。これ黄金白ですよね。これけ。 これ ね, るこれね取れんですよポロポロってあ、それ種なんですかほらこれね取り巻きするとすんごいいっぱい出てくる<笑>で自然にこぼれちゃうんでもうちょっと経つと、うん、庭にどんどん落っこって増えるんでそういうの嫌な人は今のうちにこれ手で取ってこうやって。 とってで鉢の中にこうこうでもいいんですけど巻いとけば<笑>変なとこから出るのが嫌な人は、ねね、相変わらず人気の高いせっかひのきこの間動画もあげたんで素材を欲しい方もそうですねいいかもしれないこの方はねもうさつきのプロですからねひたすら作っておりますこれあれなんだよねせっかひのきのみやびっていう種類なんだよね、うん でも触った感じ全然違うんですけど、柔らか い, らかいんですけど、なんなんだろうね、よくわかんな い, いですよ、私も。でも。重いですね、下は。古いですよ、ね、今。ええ、これしっかりの。ヒノキなのって言うんですけど。柔らかいんですね、それは。<笑>こっちはほ ら, ら、ね硬ねうん、硬くなるからね、う硬くなるから。しっかヒノキ、挿し木ですぐ次は。 はい、できて、ぶつっと、ね、いっぱい刺しますね、これとか、ねうん、そう、刺しほとんのにはすごいですよそうそう、リンゴね、これは本当のヒメリンゴですよ、あ違う、紅乙女だ、これ、紅乙女だとすると、ヒメリンゴより長持ちするんで、うん、真冬に真っ赤、へヒメリンゴはね、9月ぐらいに赤くなって、もう11月には落ちちゃうんですけどね、なるほどこれ、いい種類で、3500円安いですよ、この太さですからね、ほら。 ナンカズラなんだけどヤつぶでバカみたいに花が咲くのよ<笑>ほらびっちりでメス花ばっかり咲くんです。私もこれ買ってってだいぶ前に増やしたんだけど交配が必要なんですよね、はい、オススとメス花が一つの木に咲くんです。うんうん、で今咲いてるのだとこれオスです、うん、はい、赤いのがオスなんですよでこっちがメスです見えますかほら 一本の木で後輩、はい。うん、これね、あの自分のオスメスではダメなの。ダメなの。ダメなの。のじゃあ本。でもこれも兄弟？兄弟ですよ。ところがこの木は普通はならないと言われているはずなんですが、はい、勝手になります。これも実になってます。これほら、こうだんだん大きくなっていくるあ。なるの？なっちゃうの。この種類は普通と違う。違うそうなんです。オスバナが極端に少なくてメスばっか咲くんですよ。それで勝手になるんです。 これ葉っぱも小さいし、普通のより小さくまとめると面白いんですがなるほど安いよ1100円だ<笑> 1100円の2割引って880円<笑>でこの辺でね、取引かけるとかなるほどここで取引かけるとか<笑>、うん、ここを刺すとか刺すとすぐつきます、こつる性なんでのこうやって巻いてね、山の中にいっぱい伸びてくる、うん う<笑>ちにあるのね、今年ね、花芽がね、来ないの、うんですよ、この杉、珍しい、今、あんま杉をね、うん、売ってる人がいないのね、そうで、ん、すね、うん、あんま見ないそう、あの針金、ね、かけて、こうね、ピーっとちゃんとやってあげると、うん、面白いのできますよまだ細いけどね、3、うん、種もね、珍しいかもしい、あんま作ってる人いない、杉木ですけどね、うん、こう真っ赤なんですよ。 真冬に黄色い花が咲いて、実は真っ赤。うん、ここはみんなぐらいなんだけど。うん、バナマで11枚つりばな眉毛。十一枚。まあ、こんだけなんです。そうですね。つりばなの、あんまりないから、そんなに。これは、お、う、よ、ん、かったよね。いろいろあんだ、百万億あ。すごい種類が多いの、ここ。銀なり。 日本のがあジホウタだとかねなんか種類いっぱいあって私ちょっと母用が得意じゃないんで、うん、差がよくわかんないんですけどね<笑>ここはモミジ好きな人がよく寄ってますね笛、うんうん、入りが多いですほらこのかっこいいですね、なんか色色がすごいね、これね。虹っていう種類、タカーもほら 二万0 0円の庭、えー。なんか牢屋がきの世界だと、今年はこれが一番人気があるそうです。ええー、ちっちゃいですね、目が。くれない夢子。へえー。うん、ちっちゃいの、真っ赤になるの、くれない夢子っていう感足元も面白いし。目がすごくちっちゃいち。これ、これすごいよ。二百回、こち王冠っていうんだって。えー、<笑>ここの人はね、あの柿を、あのね、自分で。 巻いたりして、種巻いてるやるから、うん、これ自分で作ったって言ってました。このくらいのが一番いいやね。軽いともなくて、一番涼しいです。日焼けも涼しげです。ここが見えません。うん、これは米砂がある。珍しいね。うん、米砂枯れちゃうんだよ。米砂はね。濡れるとね、暑くてね。待って。 うんいいかなうん、これとこここここれ、れれれ、いいいいっすよよねね、ね、今桜桜桜がるるんだ夏、ね、夏の桜夏のののの、のもううう花花芽芽つつてるほら、ここの間にあるやつこの紫あや紫うう、うんここの先端も花芽だから今ね<笑> 水大変なんですけどねの桜水好きなんだけど今から買ってそれで楽しむ人もいい多分花咲いてる時よりだいぶ安く買えるなるほど今買っておいてうんそれで2割引1500円ですからの2割引きですからねそっかこんな太くてほらわすごいこれ結構結構花芽びっちりきて、うん、1年通して桜はねあの人気ありますね、うん 結構僕でも好きなと思う五で5500円ぐらいだったらいいんじゃないですか、うん、ああ5500円だったらねえ抜いたら間違、ね、いない抜いたらもっと作ったら1万円超えますよね、うん、っていうこの辺のちっちゃい心拍も面白い形で畳めばいいんですよ、うん、ギュってぐちゃぐちゃーってこれ どうします木。れ蓮の花によく似てるから、す蓮木。これ、花芽いっぱい出てるけど、これね、暖かくしてて、一年中咲きます。はっっママあん、んいいですの、大変よ四国から四四国国てもまくる<笑><笑><笑> ふるうちがね、上とは伊豆半島、伊豆、少し浮くと、じっくリでふってやって、えー、もう22、2, 3になるので、一人でやって、えー、2000円ならいいのが、えーえー、割れるのかなかかって 割れそうな感じですね九倍ューバイていうのかないですかってよく聞かれてるハスこれはもちろん仕入ていくんですけどすハスです、はい、それでね咲き終わっちゃったんだよね綺麗に咲いてたんだもう出てこないかな手乗りハスっていうちっちゃいっことこのくらいで咲きます葉っぱもこれが咲いたし すごい数。入れるんだよ、はい。もう最後ね、だってほら、花が終わっちゃったから。あ、うん、ほら、あ、もね、ランバって言てる。こういうのも。ランはね、こういうふうに植えるから。ラン。ランランラン、おもと。おもとおもと鉢。あの。あの、水苔で植えるじゃないですか、はいはい。ああやって。っこいいね、うん。 こういうふうに植えるやつはああいう穴の大を使いなきゃいけないだってこれ見てよ、ほらこんなだよ。<笑><笑>これみんなランバツですだ安いよ、こ れ, 何 れ, それだってね、<笑>今取れないから うん、山も富士山も特に富士山は石1個拾ってもいけないよね世界遺産になってるからね浅間<笑>山もあの道路あ車止められないってね。前は拾えたけど今は拾えません。これは分かるこれは新島の東京都の新島の高架線何でもありますねはい<笑>風。こういうふうに鉢もいっぱいありますがここらへんも全部この定価の2割引きなんで いろんなサイズ、そうってですね。取り出しもあります よ, すよ、ね。びっくりすることあります。こんな感じでると。大体盆栽さん自分で使う大きさの鉢以外は、そうですね、あの換気しないで売っちゃうんで、うん、<笑>とんでもなく安くついてることがあります。ええー、みたいな。しかもう大体揃いますもんね。大きいのがあんまりないか、ね 大きいのは持って帰れないんで、うん、ほら、ここにあるけ ど, あるけど持って帰れないので業者さんとか車で来る人、ね、あとここは500円。ここ500円の。うん、あのこれ寄付棚なんで。んこれで私たちのお茶なお茶台になる。茶台になると思っ<笑>これ、あの業者の人でいらないって言って置いてってくれるんです。<笑>これこれ赤丸が。うん。 これが二割引き対象外になるんですね、はい、でも同じハサミでもこっちは赤丸ついてないんでこれはほらその定価の二割引きになりますよ石 石, 石です石もいいよね石はいいですか石 い, いよねこれいいよ看護側だって見方がよくわかんないあのね下が平らにね切ってあるのはね 天然石じゃないでほら立たないでしょ、うん、だからこうちゃんと穴掘って食作る人がこうやってピタッと、うん、ピタッと合わせてこういうの切ってんですよね。 私はそう思ってるけどこれ切ってあるでしょ、うん、だけどほら形が良ければ飾るのにねこっちの方が好きだっていうか、まあうねまあ、好みが好み好み私はどっちかっていうと山形の石より平らな石が好きですからこういう感じとかこういう感じこういうのな ん, かなんか慣れたくなります慣れたくなります何か尖ってるの興味ないなあんまりねこういうの<笑>結構立派なのがあります 万でもこれ有名なんでよ貝ラギ焼き。 マッチって書いてあるマッチって書いてある、うん、こういう芝があるねこれも全部値上がりできた本だけだよね、値上がりだねこれだね、うん、あと道具も半々だねこれ八の本ですねあら、定価がこれだから値上がりしてますね、すでに常中芸うん、常、う、駐、ん、芸,、うん上中芸 こ ち, らなですね、ちなみに私乗ってます乗ってる乗ってます8で8で乗ってます<笑>いろいろ事情 が, いいで、ね、事情があります買って読んでくださいと<笑>はい、上のグリーンクラブ除雪売店7月31日まで 20% オフでございます、はい、まだあと今日も入れて5日間ありますので、はい、品物もどんどん足してありますぜひお越しください、はい お待ちしております、はい、ありがとうございました